えー、こんにちは黒田です今日は6 ス, ストロークロールを、えー、まとめてほしいということで、えー、ちょっとまとめていきたいと思いますねえー、っと6ストロークロールっていうのは26のルーディメントには入ってなかったんですよ僕てっきり入ってると思ったます10ストロークは入ってるんでねこっちから考えていきたいと思います10ストロークロールっていうのは何かっていうとタンタカタカタカタカタン 真ん中が少なくすると6になる。これがシックストロークロールっていう風に僕は考えているんですね。ここねでえシックストロークロールを展開していくと、これこの位置をずらしていくと、この4種類ができるんですよ。これまず1個目は今度は右左ターン。ターン ひっくり返してで1個ずらすと。というところまでこの4種類ができるのがわかりますよね。でこれまあ ABCD って名前つけてもいいんですけど一応名前を、えー、まあ僕多分これで合ってると思うんですけどパラディドルって右左右。 右左、右左、左じゃないですか。ディドとパラ、これパラが交互で、ディドがこの同じ手で叩くのをディドっていうんですね。だからパラ、ディド、パラ、ディド、パラ、ディド、パラ、ディド、パラ、ディド、パデド左デ右、左、右、右、左、右、右、パラ、ディドルって で, で、それを低くやってディドパラにすると、リバースっていうふうに言うんですね。で、 多分シックストロークロールの原型はこっちがいいんじゃないかなと思っててこれ神保さんがよく使うんですよえっ、ー、と6連符をやるときにのタイプでよく使うんですねでそれをひっくり返すとリバース どこどこ立ったどこどこ立ったこっちがリバースって考えるんですねでインワードっていうのはパラディドルでいうところのこのディドが真ん中インワードって真ん中って意味なんで、えー、っとこの真ん中に入ってるタイプこれインワードと言いますなのでインワードは ののディドディィドドが真ん中に入ってるのをインワードでそれをえとディレイっていうのはこのディドがこうずれ込むこう小説の線にずれ込んでくるんでディレイっていうふうにまあ考僕は考えてるんですけどそうするとディドディドが拍くをまたぐやつこれをディレイというふうに考えます。 そうするとこの、えー、4種類できるででしょでこれをおすすめの練習方法としてはまあ安易に右手はフロアタムハイタム左手ハイタムにしてでリバースで、えー、とインワードでディレイ。 なんかドラムソロとしてもめちゃくちゃかっこいいじゃないですかでこれをクオンタイズってわかりますあの打ち込み用語なんですけど要は6連符にこれを要はタンタンタタタタンタンタタタたたタたタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタ 形ができるんですよ、ね、ですねこれってこれの6ストロークってこの僕が言ってる3ストロークっていうのは右左左と右右左なんですねなのでだからインワードの6ストロークロールは AB でディレイの、えー、と6ストロークロールは BA になってるだけなんですよなのでこのこの形。 だから6ストローク、AB、だから要は16分部のドタタタタタトンを6ストローク使ってドタタタタタタトンよくポップスでも使えますよね「チキチキ タ, タチキチキチキタチチキ」をインワード使って。 それを要は6連の方にした6連の方にしたタイプに使ったりでこれ結構行ったり来 た, た, たりすると使えます。 でパラもうドラムソロなんかはこれをだからまあ簡単なのはインワードとディレイをいたりするっていうふうにすると使えますでこれディレイとインワードもちろんこの普通のシン普通のシックストロークとリバースもいいんだけどこのディレイのインワードをこのクラッシュでそれだけは足もついてる、ね All right. ストロークとシックストロークをあちこちランダムにやってタムに行ったりシンバルに対してるだけですね。こういう風にするとかなり応用的なことができるかなと思います。だから僕が考えてシックストロークロールっていうのはこのまあ、要はイマドとディレイに A B を組み合わせてインワードディレイができてそれがまこの形で。